はいどうも関西クラクラクラブのコミです、えっとね。本日はこのワンホールさん対ユートピアさんの動画の最後なんですけども、タウンホール11の、えっとね、これ、私の中では結構新しいアタックなんですが、これ見ていきたいというふうに思います。 でねえー、攻め手側、今回はワン・フォー・アオルさん側の攻撃なんですけども、えっと、冥王・レディーさんも名前からして硬、ね、そうな村なんですけども、これ、宗谷さんが攻めてくださった、この、ね、編成っていうのがちょっと面白かったんで、見てもらいたいというふうに思います。でね、編成は、これ、えー、クイシーに、えっと、ペッカ・ボーラーを混ぜた、こういう編成なんですけども、これがね、結構刺さるんですよ。 いろんな、ね、方が今回この編成を使っていてタウンホール11 で, で結構、ね、前回が出ていたんですけども、まあ、その中でも松荘、まあ、谷さんのこの攻撃は結構、まあ、教科書的というか、ね、かなり安定してましたのでちょっと今回、ね、動画に上げさせてもらいましたでまずは食い火で、ねえー、と目の前の施設をサイドカットを兼ねてこうやっていきますで突破口はここになるんですけどもサイドカット用にもう一方型からは、えー、ババキンとネクロボーラーでこう進めていきますね で、まあ、ババキンが竹取っている間にネクロボーラがこう、ね、壁の中側を破壊していってで真ん中にはペッカプラスボーラーを流し込んでいくという形ですねでペッカが先行していってでクイヒーとこう合流しますんでこのでペカヒーの形が出来上がりますよね、でこのペカヒーの後ろからボーラーがどんど ん, ど ん, どん、ね、施設を壊していくと。 と、まあ、いう格好になっているんですけどもこれね、伸びるのかなと思うんですが意外にこれが、ね、伸びるんですよで、バスターがゴリゴリゴリゴリもうジャンプを使っていてもバスターが 先, もう先導して壁を壊していきますよね、でそれをペカヒーの形になったこのヒーラーが、ね、回復していると、でえー、と片方、えー、と今別動体で動いていたこのネクボー部隊もきっちり仕事をして、ね、カットをどんどんしながら奥へ奥へ進んでいって、あれっと気がつくともう えー、と対角線の反対側までそのペカヒー部隊が届いているという形ですね、でこうねまっすぐ真ん中突破しちゃうと、まあ、後ろから、えー、と追随しているアシャクイも当然、まあ、死にはしませんし、えー、と中に、えー、入ったペッカもう突入が終わってから横の部隊にね施設にこう攻撃を始めていきますので、まあ、これで、まあ、安定して前回まで伸びると。 いうことになりますねで本当にねこの編成ってあのよ く, よく考えると、まあ、理にかなってるんですよ。っていうのは今、じゃあねペッカじゃなくってあれ全部ボーラーにしてもいいんじゃないの突破兵器をねあの持っていっているからこいつを盾にしながらボーラーをいっぱい入れればそれでいいんじゃないかって思うかもしれないんですがボーラーってね実はちょっとあのよく気をつけないといけないのが0時に乗っかると。 あの過剰に火力が出すぎて1個の施設をオーバーキルしちゃうんですよ、わかります壊した施設にさらには投げるみたいな、こうなってきちゃうと、ちょっとね攻撃力の無駄遣いなんでであれば必要最低限、ぜひねこの編成見ておいてほしいんですけど、もこういうね最低限の数にボーラーを絞って、代わりにペッカーを持っていくっていうことで。 前にはペッカ後ろからはボーラーというねこの攻め方のバランスっていうのがうまく取れる、えー、そういう格好ができますのでこの攻め方は、ね、結構そういう意味ではちょっとね、あのー、タップする手間はペッカ分増えるんですけどもボーラーばっか持っていくよりはいいかなと思いますねでこの編成っていうのは結構面白いのが変化系ができちゃうんですよこれリトさんがね、えー、と秀吉さんを攻めた攻 め, か攻めなんですけども今度この編成を使いながら これでもなくてよかったんじゃないのって思っちゃうぐらいなんですがペッカでこうサイドカットをしながらね、えっと、中心部分にバスターを打っていってペッカをバスターに続けてこう入れていきますねでヒーラーはもうこれは完全に、えっと、ペカヒーだけのために出してますよねで、えっと、こっちは今ボーラー部隊を出しましたがボーヒーにしようと思ったらちょっとボーラーがそれちゃったというところですねただ、えっと、この攻め方を見ていくと真ん中ここですよね えー、とバスターが穴を開けて回廊的な形でねなかなかこの真ん中の破壊の仕方に悩むと思うんですけどもこの編成だと中に入っていた、えー、とバスターの中に入っていたペッカが真ん中をレイジに乗っかってこう破壊してくれてで、えー、とボーラーもね一旦それかけたんですけども戻ってきてこれでまたデカヒーではないんですけどもまあ 防ーヒーの形ができていって、で、もうすっかく核に、ね、沿ってこうペッカとボーラーが一気に入っていって、で、も全開まで持っていくという攻め方ができるんですよね、で、まあそういう意味ではね本当にこの攻め方というか、えー、編成って万能かもしれないですね、で、こっちもこっちでね今、食い火の形になってヒーラーが、まあ、地味にいい仕事をこうしてるじゃないですか。こういういうにね ペッカを先導させて後ろにボーラーとヒーラーをつけるということができると各ユニットがこう多少ばらけて も,、ね、ばらけてもそのいい形が崩れないんですよ、当然ペッカは先導する、でボーラーも、ね、足はそんな速くないんでペッカを追い越すってことがあんまないんですよね、これバルキーとかホグだったらあっさり追い越すんですけどボーラーは足が遅いからペッカを追い越さないんですよ、なんでペッカが先導する。 で、多少ね、クイーンが釣れたとしても、えっと、ヒーラーがクイーンについてくれたりすれば、こう、クイヒーの形になって、クイヒーが一気にこう、別動態に化けますんでね。ということで、えっと、これもこれで一個の戦術として成り立つような格好が、まあ、自然と出来上がる。っていう意味では、この編成ってね、すごい奥が深いけど、割とその、なんて言うんだろうな、えっと、単純に使うことでも、 えー、と自然と、ね、いい結果を出してくれる、そういうね、あのー、すごい奥深いというか、なんていうんだろうな、そのえー、と広がりのある、ね、戦術なんじゃないのかなというふうに思いますね。これはもっともっとねこの戦術、まあ、編成を使い込んでいって、ねあ、こんな風にも展開できるんだっていうのを、あのー、調べながら。 見つけながらね、遊んでみるのもいいんじゃないかなとい う, ふうに思いますのでもし今、ね、タウンホール11で編成ちょっと迷ってるなっていう方は1回ね、これ試してみてもいいと思います。すごいね、あのー、なんていうのかなてうかえっと、自分のちょっとしたミスなんかをカバーしてくれるそういう柔軟性のある戦術なんでぜひお試しいただければとい う, ふうに思います。はい というところでね、本日はこの辺りで失礼したいと思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。で、最後になりましたが、えっと、今回、ワン・フォー・ルさんとユートピアさん、本当にね、記念対戦で驚きの奇跡のマッチング、 えー、本当に盛り上がる対戦。私もそこに参加させてもらいまして、ありがとうございました。えー、このね、イベントでこう出会った方々とのご縁を、あえー、と私個人としても、えー、関西クラクラクラブとしても、えー、大事にしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はい、では、えー、本日はこのあたりで失礼いたします。バイバイ。